3年前あの飛行機の中でお前が俺を誘ったんだきっと私は自分が思ってた以上に君のことを気に入ってたんだ俺は探偵にはなれないあイつのために生き続けるどうしても叶えたい願いができただから私の人生は今日またここから新たに始まるんだ Animax